皆様、こんにちは。佐賀大学地域学歴史文化研究センターの吉賀夏子です。この動画では、小木班日記データベースでのトリプル IF 画像の公開と活用についてご紹介します。本センターでは、小木班日記データベースを2018年4月から公開中です。 おぎ藩日記とは、江戸時代のおぎ藩の日々の業務記録です。現在、原本は佐賀大学附属図書館にて、大量に所蔵されています。おぎはは当時、日本の南西部で、今の佐賀県に存在していました。また、江戸幕府が直接統治していた、約260の藩の一つである佐賀藩を、 税制や兵役などさまざまな面で支えていました。お詫び日記には政治、官公総裁、文化行事、経済活動、災害事件などありとあらゆる出来事が細かく記載されています。このような業務記録は日本全国で多数見つかっており。 地域の歴史や文化を調べる大きな手がかりになりますまた、おぎはには日記のほかに日記に書かれている出来事を要約しタイトル化して目録にした日記目録と呼ばれる記録が存在しています日記目録は当時でも 膨大な日記の中から求める記事を探しやすいようにする用途で作られたと考えています。さらに、日記は85年分残っているのに対し、目録は122年分残っており、目録だけが残っている年も存在します。目録の存在は、おぎはんの古文書の最大の長所となっています。 現在私たちは過剰書きになっている日記目録を手作業で報告しテキスト化して尾木版日記データベースに保存しています。本データベースではキーワードで目録の内容を検索できます。そして目録にオリジナルの日記画像があれば トリプラ F の機能を使って閲覧すすることができますそれでは「疫病」というキーワードで検索してみましょうフォームにキーワードを入力して検索ボタンを押すとこのように14の記事が見つかりました。 ちなみに、ここのダッシュボード1というリンクから年表を見ることができます。そうすると、大体いい10年から30年おきに疫病に関連する出来事があったように見受けられます。その下の下関連するキーワーワドを見てみましょう そうすると。疫病という検索結果と一緒に流行。山伏。それから、払い祈祷、般若寺というようなキーワードが出てきています。疫病が流行ると、きっと山伏などにお祓いや祈祷をしていたのですね。現代に生きる私たちには目録に書かれている内容を直接読めませんが。 データベースにしてキーワードを可視化すると、何が書かれていたのか、なんとなく理解できるようになります。では、検索結果に戻ります。記事の中には目玉のマークのついたものがいくつかあります。その一つをクリックしてみましょう。こんな感じで、トリプル IF の画像が出てきます。 この画像は先ほどの目録のタイトルが指し示す日記の元記事です。これでより詳細な出来事を調べることができます。そして日記は連続してブラウズできます。前後の出来事も日記のページをめくるように確認できます。 おぎはん日記及び目録は、古文書や手紙で使用されていた、総論文という文法で、主に漢字で書かれています。また、ブックマークもあって、日記目録でポイントしているページにすぐ戻ることもできます。ここの記事ですね。もちろん、トリプルアエスでできる、 一通りの機能は揃えています拡大縮小それから画像のコントロール反転もできますね情報の表示もできます。 ブラウザの表示形式も変更できます。最後に、おぎはん日記データベースの全データは、クリエイティブコモンズの下で、教育研究用途であれば自由に利用できます。どうぞ積極的にご活用ください。ご静聴ありがとうございました。